えっと、あの、機会を与えていただきまして、山本様はじめ、えっと、関係者の皆様に本礼申し上げます。えっと、私自身は、あの、インフォマティクスの、あの、専門ではございませんで、えー、代謝工学とか生物工学という、あの、ウェットの方の、あの、研究者でございます。で、まあ、今回、あの、こちらに示しているような、あの、タイトルでお話しさせていただくんですけれども、インフォマティクスのところは、あの、専門家の、あの、先生と、 あの、タイアップしながらやっているという、あの、状況でして、えー、バイオるデジタルというふうに書いていますけれども、まあ、私が、あの、主に研究として、えっ、ー、と、関わっているのは、その、えっ、ー、と、データを解析するためにどうやってデータを取っていくのかというところと、その取ったデータをどういうふうに応用につなげていくのかというところになります。ただ、あの、後ほどお話しさせていただきますように、 えー、とデータを取るところと解析するところとそこからその次のステップにつなぐところっていうのは あ, のある意味三位一体といいますかつながって初めて完成形だというところもありますので、まあ、あのその全体を通して取り組んでいるというあの私たちの挑戦についてお話しさせていただきたいと思います。えまずあの私たちその応用という ところで、えー、バイオ技術を使って微生物でさまざまなあのものづくりに取り組んでいます。でそういったあの微生物ものづくりの、えー、と研究開発の、えー、と最近の、えー、と進展についてあの背景としてお話しさせていただきたいと思います。であの午前中のセ ッ, セッションにもありましたように、えー、と生物情報解析の進展、これ、目覚ましいものがあります。でかたや、えー、ゲノム編集に代表されるような、えー、合成生物学的な 先進的なバイオ技術の開発が進んでいるという背景で、まあ、世界のえっとバイオ市場が2030年に約 1.6 兆ドルになるというふうに言われています。これはあの OECD の方であの予測しているデータになるわけですが、まあ、私たちこの中であの注目しているのが工業の占める割合が非常に大きいというところでございます。まあ、つまりものづくりがこれからこの世界のバイオ市場の非常に大きな割合を占めていくというところでございます。 その背景としては、すでにその合成バイオ製品が事業化されているというところがございまして、この中にもさらに2つの観点があって、1つ目は、汎用化学品の高効率生産ということで、従来の石油化学で作られていた様々な製品が、バイオマスを使って、バイオのプロセスでできるようになってきたという面があります。もう1つの観点は、生産困難な 高機能物質の大量生産というふうに書いてあります通り、今まで植物等から抽出するような形で、機能は高いんですが、なかなか大量にできなかったものが、微生物のタンクバイオでできるようになってきたという背景があります。でこちら、実際の収益の推移になるんですけれども、アメリカのバイオテクノロジー業界のこういったバイオ分野のマーケットというのは非常に大きくなっています。で特にこのブルーのところ の, あのものづくり、インダストリーのところが、 あのかなりあの劇的に増えてきているというのがご覧いただけると思います。で、あの先日えっ、ー、と内閣府の方からバイオ戦略2020っていうのが出ましたけれども、まあこの戦略の中でも書かれている通り、えっとバイオエコノミーというのが非常に大きなあの国際的な概念になっていますで。これ一体何かと言いますと、ここに書いてますように、生物資源とバイオ技術を用いて地球規模課題の解決と 経済発展の比率を目指すということで、まあ今現在そのバイオテクノロジーでえっと産業群をえっと牽引していこう、牽引して市場を作っていこうというようなことがえっと各国で戦略的に取り組まれているという背景がございます。まあ、例えばヨーロッパですと石油来製品を積極的に置き換えていこうとか、アメリカの方でもえっと雇用を生み出していこうというようなことで、かなりあの国を挙げて取り組んでいるというのがこのバイオエコノミー概念になります。 でまあ、こういったそのバイオエコノミーが盛り上がってきた背景として、えっと、どういう技術的な進展があったかということなんですけれども、まあ、こちら、微生物育種システムのパウンドリー化というふうに書いてますが、まあ、微生物を育種するのに必要な DNA の合成とか遺伝子組み換えとか培養とか評価、こういったものが、えっと、自動で液体ハンドリングロボットでできるようになってきたというのがあります。 この下に書いてあるのは、えっと、アメリカのボストンにある、えっと、銀行バイオワークスというところで実際に撮ってきた写真になるわけですが、あの、非常に多くの自動化装置が並んでいます。で、あの、ご存知のように次世代シーケンサー、質量分析等の解析装置も、あの、整備されており、えー、バイオデータの情報解析システムといったインフラの整備、さらには集積が進んでいるということで、まあ、一箇所に微生物育種に必要なインフラが集結しているということで、まあ、これが、 効率的な微生生物の育種を生み出してバイオエコノミーをけん引する大きな技術的な引き金になっているというふうに捉えられています。でまあこれはアメリカにあるあのベンチャーの様子なんですけれどもアカデミアも今あの同時に動き出しています。でこちらの2019年にグローバル・バイオ・ファウンドリー・アライアンスというのの公式ミーティングを神戸のポートアイランドで開催しまして。 まあ、私たちがまあホスト国のになりまして、えっと、世界中のこのようなそのバイオファウンドリーをどうやって形成していくのかというような科学者を集めて、えっと、今後の展開を協議しているという背景がございます。でまあ、こちらの世界地図がありますけれども、まあ、日本語の右端の方になってしまうんですが、まあ、こちらにあのちゃんとアサインされてあの国際的に取り組んでいこうというようなことがネイチャーコミュニケーションズの中にもあの記載されていますで。後ほどより詳しく説明させていただきますが、 コンセプトとしては、デザイン、ビルド、テスト、ランの DBTL、このサイクルを回していくということでございます。この DBTL の中に、デジタルテクノロジーといいますか、計算科学のエッセンスと、先端的な合成生物学、バイオテクノロジーのエッセンスが入っていて、それがうまく噛み合うことで、微生物の育種が画期的に進むんじゃないかというコンセプトを実証していこうという動きでございます。 で日本で の, そのバイオエコノミーに対する取り組みとしては、えっと、平成28年度から NEDO のスマートセルプロジェクトというのが始まっていまして、であのここに書いているような非常に多くの民間企業、それから国の研究機関、それから大学が参画して取り組んでおります。このプログラム、プロジェクトのタイトルは、えっと、高生産性微生物創生にする情報解析システムの開発ということになっておりまして、 まあそのバイオインフォマティクス計算科学がいかに重要であるかということを意識しながら進めているということでございます。で、まあスマートセルプロジェクトっていうあの冠をあの抱いているわけなんですけれどもそもそもスマートセルって何ですかっていうところなんですがあのまあ私たちが定義しているスマートセルっていうのは計算機を使ってデザイン、コードにデザインされていてなおかつそのデザインされた 機能が合成生物学的な手法で具現化されている細胞。これをスマートセルというふうに称しています。背景としては繰り返しになるんですが、ゲノム情報が蓄積されたりとか、バイオインフォマティクスの技術が高度化されたりとか、実際にそのゲノムを操作するゲノム合成技術、編集技術に画期的な進展が見られたり。 いうことで、このスマートセルが、えー、これから、あの、できてくるんじゃないかというような、まあ、それを実際に作って、で、あの、有効性を示していこうということに、あの、取り組んでおります。で、あの、こちら、あの、下に書いておりますけれども、えー、先端的な、まあ、独自の要素技術を開発しまして、またそれをさらに DBTL という形で融合して、今まで利用し得なかった潜在的な生物機能を引き出してやろうと。 でその結果、新規産業形態の創出につながることを示していこうということ で, で、経済産業省の方では、このスマートセルを使って生み出された新規の産業形態をスマートセルインダストリーというふうに称してえ、これを積極的に推し進めていこうということでサポートしてくれているということでございます。で後ほど、あの、また、あの、述べさせていただきますが、その実際にデータを取っていくところ、非常に重要でして、 そこをいかに大量な、しかも多様性に富んだデータを取って、その先の情報解析に回していくかというところが肝になってくるわけでございまして、現在、ロボティクスによる自動化とか、その取ったデータをいかに効率的に収集するかというところにも、フォーカスが当たっているということでございます。こういったスマートセルインダストリーのいくつかの出口の中に、この工業、ものづくり分野。 製造プロセスの抜本改革があるだろうということで、私たちこの部分に取り組んでいるという背景でございます。で そ, そもそも、その微生物ってどうやって構築するんですかっていうことについてあのお話しさせていただきたいと思います。まあ、発酵業界の方にとっては、あの、釈迦に説法的な話になるかと思うんですが、まあ、あの今後の戦略っていうものをあの明確にあの示す上で、 まあ、ちょっと基本的なところからお話しさせていただきたいと思いますが、まあ、何かを作りたい場合その標的生産物質を決めたらその生産に適した微生物を選びその微生物の中にどういう代謝経路を設計したらいいかっていうのを考えます。まあ、これあの人間の頭で考えるわけですがでこれ考えたら今度はその代謝経路を構成する酵素遺伝子をどうしたらいいのかっていうことを考えて その配列を実際に組み立てて、プラスミドという形で、宿主、微生物の中に入れて、で、一旦微生物が出来上がる。出来上がったら今度、培養条件を検討して生産性を評価する。これで目論見通りにうまくいけばいいんですが、まあ、なかなか生き物全て分かってるわけではないので、思ったようには動いてくれません。で、結果、生産性を改善するため、前のステップに戻って、まあ、こっからやり直したり。 経路の設計からやり直したり、遺伝子の配列設計からやり直したというような形で、ここを何回もループしながら、最終的にこの生産性の、あの、向上につながっていくというようなのが、今までの微生物構築のワークフローでした。で、これをもっと効率的に進めようというのが、えっと、スマートセルプロジェクトで目指している、計算科学とバイオテクノロジーの合体技でございます。まあ、例えば、あの、どういう微生物がいいんだろうかとか、 どういう経路がいいんだろうか。そういったことをできるだけコンピューターにサジェストしてもらってで、試行錯誤の回数を減らしていこうという戦略が一つあります。でもう一つは、データも大量にとって、自分たちのオリジナルのデータセットを蓄えることによって、よりここでの計算のいい結果を導き出すことにつなげていこうという、この第二の矢があるわけでございます。 で、この、あの、情報解析のシステムと、まあ、こういった、あの、高速にデータを取っていく、あの、ラボオートメーション、オミクス解析の 超, 超高速版の、あの、システムがあることによって、こうスマートセルの創出プラットフォームができて、スマートセルの高速育種化につながっていく、ということを目指していこうということでございます。でまあ、社会的なアウトカムとしては、従来、この細胞育種するのに、非常に長い期間がかかっていました。 まあ、例えば5年10年かかっていましたでそのプロセスは微生物を構築して、えー、実際に組み立てる分子育種のところと、まあ、その後さらに培養条件を検討したり、まあ、菌株を改良したりする、まあ、この2つのステージが組み合わさっているんですが、まあ、非常に長い期間かかっていたでこれをもっと効率的に短くして従来の10分の1ぐらいで物質生産可能な微生物を開発していこうというようなことを目指しているということでございます。 まあ、こういったあの背景で実際に取り組んでいるえっと研究開発の内容についてお話しさせていただきたいと思います。まあ、ここには私たちが取り組んでいるえっと要素技術開発のうちのいくつか代表的なものをお示しさせていただきました。で上の段にあるものはのドライの技術。下の方にあるのはあのウェットの技術。まあ、比較的ウェットの技術ということにあのなるかと思いますけれども。 あ代謝経路をあの、代謝モデルを設計する技術とか、これ、後ほどまた詳しく説明いたしますが、未知反応、非天然化合物を含む人工代謝経路の設計技術とか、それから構造情報に基づくタンパク質の配列設計技術、まあ、こういったもので、まあ、実際デザインをしつつ、微生物の中に、えっと、調査 DNA というあの形で DNA を入れてゲノムを操作したり、 そのデータを、まあ、メタボローム解析等のミックス解析で、えー、と評価していくというようなことに取り組んでいるわけでございます。あのここに書いたの調査 DNA 合成っていうのは、まああの、一度の遺伝子操作で複数の非常に多くの数の遺伝子の発現を制御できることから短期間で微生物を開発する上で非常に重要なフォアテクノロジーだというふうに思っています。まあ、実際に5 0ース超の、えー、DNA を導入することができるので、一度に30とか 40とかのの遺伝子の発現を制御することが可能になりますで、まあ、こういったあの調査 DNA 合成技術っていうのを確認しながら、えー、遺伝子組み換えも自動でやっていくということで、えーまあ、私たちが取り組んでいるこのハイスループットのケース転換技術についてえとご紹介させていただきたいと思いますやはりあの微生物を設計していく上では多様性に富んだある一定規模 の, あのデータが必要だということで、まあ、一度に 大量の微生物を構築できるシステムがあると、今後のデータ解析に生きてくるだろうというふうに考えておりまして、例えば、過剰発現ライブラリ、遺伝子を、特定の遺伝子を過剰発現させるライブラリーですと、5000種類ぐらいのプラスミドを一度の実験で大腸菌交互に導入することが可能になってきたりしております。また、先ほどの調査 DNA を使って複数の遺伝子の発現を制御する。 いうお話をしましたけれども、まあ、あの、いくつか複数の代謝経路を試してみようとか、代謝経路を構成する酵素の種類とか、愛素材も変えて、組み合わせを試してみようというようなことになった場合に、非常に膨大な組み合わせが発生します。で、これ従来、一個一個、えっ、ー、と、組み替え体を作っていると、あの、いたわけですが、それだとものすごい時間がかかるので、これを、えっと、ロボティクスで半自動化できると、まあ、その、下流のプロセス、あの、計算、 のところで非常に役に立つんだろうということで私たちはロボティクスのシステムの開発に取り組んでいるということでございます。で、えっと、実際にあの動いているときの動画がこちらになるんですけれどもこういったあの液体分虫装置を遺伝子組み換え用に アレンジしまして、で、あの、例えばですね、えっ、ー、と、まあ、あの、この寒天の厚みを測っておいてで、そこに、あの、絶妙な、あの、距離でアプローチして、液、えー、をスポットして血栓化していくというような、まあ、そういう、あの、独自のプロトコルを開発しまして、1日に1000種類以上の作質を、えっ、ー、と、組み替え体の作出を可能にしていております。で、こういったことができると、 どういうことができるかということなんですけれども、あの遺伝子発現株ライブラリー、まあ、5000株をあの 一, 度にあの一度の実験で作ることができます。で実際にあのこちらあのデータを示しておりますけれども、えっと、横軸にさまざあまな株がありますということで、で縦軸にとっているのがえっと β カロテンのえっと生産性になります。であのこちらグラフ見ていただくと分かる通りえっり、と、生産性がえっと株によって結構違うという。 のがあの分かると思いますでこ の, あの違いがどの遺伝子に、えー、と由来しているのかというようなことを後で解析していくとこのデータカロテンという物質の生産性に関わった遺伝子を導き出せるということにつながっていくわけでございます。だからこちら右側に書いている、えー、と コ, ンビナルコンビナトリアル調査 DNA ライブラリの高速分析というケーススタディに関しては 1本の調査 DNA なんですけれども、ここに搭載する酵素をさまざまな組み合わせで あ, のあらかじめ設計しておいてで、どの組み合わせが一番この揮発性テルペンの生産量の向上につながるのかとい う, ようなことをあの実験で確かめることが可能になってくるわけでございます。でその間あの、統計解析等をして、まあ、最適なあの組み合わせを絞り込んでいくわけですけれども、まああの、実際にこういったロボティクスの遺伝子組み換え系があると、 こここうういいいったとととがすす。んなりでできるということでございますで次にこのハイスループットメタボローム解析技術についてお話しさせていただきたいと思います。まあ、私たちオミクス解析の中ではあのメタボローム解析のところに比較的あの大きな力を注いでいるんですけれどもメタボロームに関しましては、まあ、このえっと研究会の中では あ, のあえてこう説明するまでもないことかと思いますけれども生産性に寄与する代謝物質が特定できたり、まあ、その代謝物質に基づいて 有料株を選抜できたり、培養条件の最適化ができたりというメリットもあります。また、あの時間変化を追っていくと、ボトルネックとなるような代謝反応を特定できることもあります。ただ現状として、これを実際にその DBTL といったサイクルの中で回していくということを考えると、ちょっと時間がかかりますよね。それから、えっ、ー、と定量できる代謝物もできるだけ多い方がいいだろう。 あとはもう分析の話になってしまうんですが、分析の分離検出の向上にイオンペア剤を用いてしまうと感度と精度が低下してしまうというような問題があったりして、スループット性とかモーラー性とか精度をもっともっと上げていかないといけないという課題があるかなというふうに認識しております。このメタボロム解析の流れなんですが、こちらもあえて説明するまでもないかもしれませんが、前処理、分離検出、データ解析、 大きく3つのセクションに分かれていて、それぞれこういった課題がありますで。特に私たちはこの前処理のところに非常に大きな課題があるんではないかなというふうに考えていまして、まあ、人手でやりますので、あの再現性が低かったりとか、まあ、操作自体がそもそも煩雑なので、スループットが低いという問題があります。まあ、こちらにあの主義によるプロトコルをざっくり書いてますけれども、 クエンチングして、遠心分離して、などなどして、最終的に得るまでにかなり多くのステップがあるというところをロボットで自動化したというお話を紹介させていただきたいと思います。こちら実際に私たちが島津製作所と共同研究の中で、ゼロから作り上げたロボットになります。次のスライドででで動画でお示 し, しよううと思うんですけれども、この ロボットを大きく分けるとサンプリングユニットと抽出ユニットという2つのユニットに分かれています。でこのサンプリングユニットの方はえっは、と、細胞培養から、えっと、この培養液を採取して、えー、代謝反応を止めるま で, で止めたら今度抽出ユニットに自動搬送して細胞を回収し細胞から代謝物を抽出して抽出液を得るというユニットになっています。 で、このサンプリングユニットの方には、えっと、12本のバイオリアクターをセットして、温度とか、えぇ、溶存酸素とか、pH とかを制御できるようにしております。また、サンプリングの間隔も非常に短く設定することが可能にしております。で、抽出ユニットの方は、まあ、あの、液体ハンドリング、 の, まああのシステムをあの応用しながら、これもまた独自で組み上げたんですけれども、さまざ、あ、まな要素技術を搭載して、メタボローム解析に特化した代謝物抽出ロボットというのを作っています。でこちら、あのその全体像になるんですけれども、まあ、こちら、あの左側にある、えっと、まあ細胞培養システムの方から説明しますと、まあ、このような100ミリリットル以上 の, あの液が入る培養液を12本並べてあの培養しております。 で代謝反応の停止は、えー、と有機溶媒とミックスしてあのクエンチングすることにしておりまして、えー、とこの今あのアームが動いてきましたけれどもここで培養液とクエンチ液を混ぜてここでまずクエンチングします、はい、このようにこの真ん中のチューブの中でクエンチングがされますでこのサンプリング間隔を15秒以内にできるということでございましてクエンチングした後一旦マイナス40度に保管しておくんですが 保管したサンプルをこのロボットアームが遠心分離機へと搬送していきます。はい、このように搬送しまして、えー、この遠心分離機の適切 な, 適切なポジションに、えー、このチューブを置きます。ここでパカッと開いて、下ろしていくという。えー しますで、あの、必要な、あの、チューブ、すべて、あの、遠心分離器に入れ終わったら、冷却遠心をして、で、ここで、えっと、小液分離をするということになります。まあ、つまり、細胞を除いて、あ、すみません、えっと、培養液を除いて、えっと、細胞を回収するという流れに入っていくわけでございます。で、ここで、えっと、培養液を、あの、正確に除くことが重要ですので、まあ、私たちは画像解析の、あの、システムをここに導入していて、 情勢のみきっちり覗けることを確認して、えっと、次のステップに進んでいくということになります。で、媒置成分を除いたら、今度、抽出用の溶媒を正確に吸って、先ほどの、えー、細胞の上に振りかけます。で、抽出用が添加した後、この次が実は非常に重要な動きだということが私たち分かったんですが、えっと、ボルテックスをして細胞を均一に見学するという作業をします。 で正回転、逆回転という、まあ、こういうあのシステムをやった後、えっと、光学センサーを使って、ちゃんと均一になっているかどうかっていうのを確かめます。でここでなってなかったら、また戻るわけなんですが、ここでちゃんと均一になったものだけを、次のステップに進めるということで、まあ、加熱浸透という、まあ、これ、人間技ではなかなかできない動きになるわけですが、まあ、こういうことをして、細胞を破砕して、抽出液を、えーまあ、再度遠心分離をかけた後抽出液を回収して、チューブに移していくと。 チューブが変わっていきますので、まあ、情報をちゃんと紐付けてで、えっと、バーコード管理をするというような形になっています。でここで得られた抽出液を、えー、質量分析装置にかけて、えー、実際のメタボログのデータを取っていくという流れになるわけでございます。で実際、どれぐらいスループットが上がったんですかということをあのご説明させていただきたいと思いますが。が 人手の場合、どんなに熟練者でもだいたい3時間ぐらいかかってしまいますで。勤務時間を考えると1日2サイクルがまあ限界で、結局、えっと、同時処理可能なサンプル数が8サンプルなもんですから、1日16だった。でこれがまあロボットを使うと144から288ぐらいまで裁けるということで、20倍近い処理速度を達成したということで、まあ、あのデータ解析する上では非常に有力なデータが取れるんじゃないかというふうに考えたわけでございます。 でスループットだけじゃなくて、精度も上がりましたよっていうところを強調させていただきたいんですけれども、まあ、その精度がいかに上がったかっていうことを説明するために、人間とこのロボットでどれぐらい精度が違うんですかっていうことをあのお話ししたいと思います。でここに示した図は、えー、と横軸が CV 値で縦軸が代謝物の数になります。まあ、実際、えー、と60から70ぐらいの代謝物を定量したわけなんですが、 まず、えっと、この初心者の場合、この右側の方にバーが出ているということから分かるように、非常にばらつきが大きいです。で熟練者はさすがで、かなりばらつきを小さく抑えることができます。ただ、この熟練者、相当な熟練者で、10年以上この作業に従事しています。でじゃあ、今度ロボットだとどうなるんですかっていうと、ロボットだと熟練者でもばらついていたものがばらつかなくなるということを私たち確認しました。 であのこの評価っていうのは、最終的に LC マスマスで分析してますので、このばらつきの中には、抽出ユニットから発生するばらつきと、えー、ESI で分析するすません、マスによるばらつきと両方が入っているわけでして、こちら、1つのサンプルを繰り返し分析したときのヒストグラムを書いてみると、ほぼほぼこのブルーとグリーンのところが一緒なので、まあ、こちらのばらつきは、マスの方に来てから来ているということが分かったわけでして、 まあ、このロボットっていうのは非常にこの前処理のところ、あの、高い精度で、あの、行うことができたという結果でございます。で、その後、まあ、前処理が終わると普通、分離検出して、あの、データ処理という流れに行くわけですが、えー、この分離検出のところに関しても、まあ、イオンペア剤を排除したシステムというのを作ったり、まあ、ピークピッキングのシステムを導入するなどして、今、非常にハイスループットで解析できるようになってきていまして、まあ、細胞の代謝経路の中の割とマイナーなメップ経路とか、 ネバロン酸経路とか月見酸経路も解析できるようになってきております。まあ、いくつか要素技術を説明してきましたけれども、こういった要素技術を組み合わせていくと、DBTL のシステムが効率的に回っていくということで、まず計算科学的な手法で代謝経路とか酵素の選定を含めた方針を設計し、でそれを実際に具現化するビルドのシステム。でここでまあその先を見越して、 できるだけ多様な微生物を作っておいて、ハイスループットに評価をすることで、まあ、データが創出され、で最後、ラーンのところでえ、物質生産に寄与する重要な因子が何なのかという代謝のルールを抽出するということで、抽出したルールをベースに、またこの次のより良いデザインにつなげていくことができると。こういったプラットフォームの開発に取り組んでいます。で、あの、最後に、えっ、ー、と、この、 プラットフォームを使って実際に物質生産がうまくいったという例を紹介させていただきたいと思います。ここでのケーススタディでは、このベンジルイソキノリンアルカロイド BIA というものを取り上げました。BIA の中にはオキオイド系の鎮痛剤になるようなものがあったりするわけなんですが、ここではこのレチクリンという有用物質を使った、これを作った時のお話をさせていただきたいと思います。DBTL の回し方としては、 経路の設計、酵素の設計、そして大貯金の組み替え体を作り、えー、オミクス解析等の解析をして、メカニズムをディスカバリーしていくというような流れでございます。で、まず、あの、経路を設計するにあたって、まあ、あの、冒頭私申し上げましたように、あの、インフォマティクスの専門家と連携しておりますので、まあ、その、あの、連携によって、あの、生み出された結果をご説明したいと思うんですが、まあ、ここでは、えっと、 今健康栄養研究におられる荒木先生とあの連携をあのしております。荒木先生のところでは MPAS というあのシステムを開発しておりまして、これは、えー、基地化合物だけではなくて、未、え、知、ー、の化合物を、えー、組み込んだ、えー、と代謝経路の設計技術になります。通常、あの今までの代謝経路の設計技術ですと、A という物質から C を作るのに、エンザイム0、エンザイム1という基地のコースを使って、 B という中間体を経由して作っていくルートが出てきたわけなんですが、まあ、この酵素に関しても、まだその機能未知の酵素を通っていくルートがあるじゃないかとか、あるいは機能未知の酵素を組み合わせて、まだ新規のよく知られていない未知の化合物を中間体として経由していくルートもあるじゃないかという、まあ、こういった設計ができるシステムを構築したということでございます。でこれがその M パスというわけなんですけれども、この M パスを使って 先ほどのレチクリンの構成さにつなげたという例をお話しさせていただきたいと思います。レチクリンの整合性はチロシンから出発していまして、チロシンからドーパンになって、でドーパミン、d h p a というふうにできてくるわけなんですが、このドーパミンと d h p a が縮合して THP ができて、ここにメチル基が3個くっついてレチクリンができるという流れになっています。この流れの中で、この MAO、モノアミンオキシですが、 ボトルネックになるっていうのは、あの、よく知られていたことで、まあ、ここを解決しないと、結局、その生産性が上がらないという課題がありました。で、M パスを使ったところ、このドーパーを DHPAA に一発で変換できる酵素があるというようなことが見えてきました。これ DHPAA シンテースということで、DHPAAS というふうに、あの、名付けているんですけれども、この酵素が出てきました。で、この酵素の配列とかを調べていくと、 どうやら、このドーパを脱炭酸してドーパミンにする活性もあると、あるんじゃないかというようなことが示唆されました。で、このアルデヒドを作る反応と脱炭酸する反応の酵素の構造をよく見てみると、この活性中心の金傍にある、えー、と重要な3つのアミノ酸で支配されているんじゃないかというようなことが見えてきました。ということは、このアミノ酸の組み合わせを試していくと、 ドーパミンと DHPAA の組み合わせを最適化できるんじゃないかということで実験を進めていったわけでございます。でワイルドタイプのこの酵素の場合は、ドーパミンよりも DHPAA を優先的に作るんですが、ペニルアラニンの79番目のペニルアラニンとか、チロシンとか、えー、とこの192番目のアスパラギンとかをいじると、この比率が変わります。この矢印の太さはどっちに行きやすいかっていうのを示しているんですが、 まあ、インビトロでやった結果、この3箇所、すべてに変異を入れると、より、あの、この、縮合体である THP ができやすいということが分かってきました。で、ビトロでうまくいくことが分かったので、今度、ビボでやってみようということで、大腸菌にこの経路を実装してやってみました。まあ、その結果、こちらなんですけれども、この縮合体である THP の、この生産量は、ちょっと面白いのが、あの、ビトロとは違っていて、この2つのアミノ酸の 変異体が一番 THP の生産量を多くするということが分かってきました。で、さらに、あの、この微生物にメチル基を導入するパスウェイをあの入れて、まあ、レチクリンまで一応できることを確認しました。ただ、この縦軸を見ていただくと分かる通り、レチクリンの量は THP、中間体の THP に比べて非常に少ないということが分かったので、まあ、THP をメチル化するところに、また新たなボトルネックがあるんだなということが見えてきたと。 いうことでございます。でその時 の, あのメタボローム解析を行ったところ、ちょっとあの時間の関係であまり細かいことまで申し上げられないんですが、S アデノシルホモシステインという物質の過剰蓄積がこのメチル化のところをフィードバック阻害して、であの、結果言ってないんではないかというような仮説が立てられて、立てられたわけでございます。でこの結果を反映して、えっと、培養条件の検討を行いました。 培養条件の検討を行ったところ、この THP の生産までは、M9 というプアな培地、つまりあまり S アデノシルメチオニンが入ってない培地だ と,、えー、と多くできるということが分かりました。で逆に、このメチル化反応のところは S アデノシルメチオニンが大量に入っていたえっが、えー、S アデノシルホモシステインに対する、えー、と比率が上がりますので、よく進むということで、培、え、地、ー、と, としてはリッチな培地がいいということで。 まずこのあの、PHP までの生産をプアな倍地でやって、途中でリッチな倍地に切り替えて、レチクリンまで導くという手法を編み出したところ、えっと、従来よりも7倍以上生産量を上げることができたということで、まあ、経路の設計に基づいて、まあ、メタボローム解析も活用しながら生産量の向上につなげたという話でございます。ちょっと時間の関係で、えっと、メタボローム解析の応用に関してのスライドはスキップさせていただきたいと思いますけれども、 まあ、このようにデザイン、ビルド、テスト、ランの要素技術をうまく組み合わせると非常に有効だということを示せたということを今日のお話の一番のメインにさせていただきたいと思いますけれども今そうしたインフラをコーターアイランドに私たちキャンパスがあるんですがこの中に結集させています調査 DNA を作るための試作機であるとか 半自動ケース転換システム、それからメタボロームの前処理システムとか、あの、それからここにあの質量分析装置がありますが、まあ実際の写真この右上の方にありますが、まあこういったあのプラットフォームを整備した部屋をあの作っております。で、まああのもし機会があれば一度あのお越しいただければご案内させていただきたいと思うんですけれども、まあ私たちあの先端バイオ工学研究センターの中で、まあそのえっと学際研究、分離融合の研究というのをかなり今あのしておりますので、まああの今後、 まあ、私たち の, あのプラットフォームとかも活かしながら今後の研究を進めていけたらいいなというふうに思っておりまして、まあ、あのご興味持っていただける民間企業の方とかおられましたら、あのぜひあのコンタクトしていただけたらありがたいなというふうに思っております。ちょっと時間の方長くなりまして、失礼いたしました。さまざ、あ、まなファンド、それからさまざまな協力者の、えー、協力を得て、えー、今日の発表に至っているということで、えー、と御礼申し上げたいと思います。以上でございます。ご清聴ありがとうございます。